はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日も、ラーメンを食べに埼玉県に来ております。本日伺うお店はですね、僕の動画でも何回も撮影はしております、中華そば1363にお邪魔しようと思っております。 こちらのラーメン屋さんは、いわゆる、つばめ産業系みたいな、背脂がジャッと乗ってて、岩のりが乗ってるみたいな、そんなタイプのラーメンを提供しているんですけれども、マジで、ここのラーメンに関しては、別次元のうまさ何回でも通いたくなるような、めちゃくちゃうまいラーメンを提供しているんですけれども、なんか最近ね、スープ自体をリニューアルしたらしくて、これがね、どんなものか気になって気になってしょうがなくて、今回はね、こちらの1363にお邪魔させていただこうと思っております。僕もね、以前、ラーメン 面だったりとか、いろんなメニューを食べれて、本当うまいんですよ。感動するレベルで、どのメニューもうまくて。 今日もね、ものすごい楽しみな気持ちで、何もね、朝からもちろん食べておりません。営業終了30分前に約束させていただいているんですけれども、この時間でもね、駐車場もいっぱいで、外待ちをしているぐらい超人気店ですので、ぜひね、皆様もこの動画を見てもらって、美味しいラーメンにね、誘惑されていただければと思います。それではね、約束の時間となっておりますので、早速店内の方に向かっていきたいと思います。 とということで、ただいまね店内に入っております今回は特製の中華そばと特製の油そば計ね2杯いただく予定となっておりますでこれね1363油の量が選べるんだけどラーメンの方はひとまず普通で油そばの方なんですけれども一番ね油の量が多い鬼油という僕もねちょっとね頼んだことがないのでどれぐらい油が入ってるかわかんないんですけれどもちょっとねそちらのガッツリとした2杯を食べていこうと思います とということで、ただいまね1杯目到着いたしましたこちらがですね特製の中華そばでございますもうねめちゃくちゃうまそうな匂いがしてるんでこれね伸びないうちに早速ねいただきますもうこれでもね油量は普通なんですけど見てこの感じたまんないね<笑>いただきますいうま確かにね以前食べた時よりもグッと煮干しの感じこれがすごくくるんだけど うん、ベースの豚のこのうまみそれが強いのでグッとくる煮干しのうまみもね豚感が、ね、ちょうどいいんですよめっちゃうまいなうまそしたらこちらの自家製麺もいっちゃいましょうもうこれさ見るからにもちもち感が伝わるんだけど<笑>いただきます これ麺の小麦独特の甘い香りそこにねこの煮干しのグッとした風味がものすごく合いますねうまっうまいなあがっつり系の味付けなんだけどどんどんねスープ飲んじゃうのよねマジでそれぐらいうまいあっ見てこれこのチャーシューやばくないこれねチャーシューめちゃくちゃ分厚いっす やばい、ね、うんうまそしたら、ね、この、ね、トッピングにある岩のりもしっかりこれスープ浸して混ぜ合わせていやもうこれは見るからにうまいっしょやばいねうん これちょっと止まんないわうんうん、今日はね遅い時間っていうのもあってライスとかが売り切れだったんだけど売ってたらねもう絶対これライスと合わせたいねこれね動物感の強いスープとかこれを吸い込んだ麺絶対にこれ白いご飯に合うよ もちろんさ、揚がったばっかりの麺もうまいんだけどこうやってね後半 の, このスープのうまみが染み込んだ麺これがねめちゃくちゃうまいです、うん、ちょっとねこれ残りの具材も味玉だけになってしまいました最後一口いただきますちょ、うん、っとこれうまっ うん、ごめんだけど今日はねそんなに量も食べないからこれスープいかせていただきますわんーということで1杯目完食いたしましたごちそうさまですいやこれはマジで反則的にうますぎるわ<笑> いやー僕もね動画では何回か食べてるんだけどそれでもねまた食べに行きたいなっていう気持ちが収まらないぐらい個人的にはもうほんでこの1363プリコになっております<笑>そういえばねこの1363油の量をね選べるのはもちろんなんだけどそれ以外の辛油っていう辛味がある油をトッピングすることも可能なんだけどそれもね辛さが選べまして中辛大辛激辛で鬼辛があるんだけどこっちかはねさらにもう一段階上 っっててがあって僕個人的にはね辛いものも油も大好きなんでいつかねこれ皆様にも紹介するような動画も撮りたいなと思っておりますだから間違いなくね1363にはもう一回させてくるだろうねということでただいまね2杯目のこちら特製の油そば到着いたしましたこうやって見ると表面は、ね、具材に敷き詰められてるので鬼油がどれぐらいかっていうのちょっと分からないんですけどこれね早速食べ進めていきましょういただきますやっぱり油そばですからこれ全部具材混ぜていきましょうか うわうまっそうよこれちょっと見えるかなカメラ越しでこれ粒になってるね細かい脂がめちゃくちゃ入ってる<笑>そしたらこれいただいちゃいましょうか<笑>うわっ 確かオニ油にするとめちゃめちゃ脂多いんですよでもベース全体のうまみというかその味わいそれがねすごく強くあるんでオニ油でもね全然重いって感じないですね、うん、またねこれ食べていただくとあると思うんだけどメンマの味がね染み込むとそれがねものすごくうまいんですよちょっとで口で説明できないんだけどこの脂感にメンマの風味がすごく合ってる うん、めっちゃうめえ<笑>今までの撮影で鬼油したことなかったと思うけど油を増すのはやっぱ合うわね本当にベースの作り込みがしっかりされてるから油をね増してもぼやけないんですよねそこがすごいよな そしたらね、こちら味変としていただきます柚子七味マヨネーズも入れてみましょうよっよいしょこれやばっ七味の辛み柚子の爽やかさそれがねこの脂感とぴったり合うねこれはうまいわ 両方大盛りにしてるんだけどさもう具材これだけよ<笑>いただきます、うん、で油そばに関しましてはこれ最後に残ったものをスーパーでできますので締めにスーパーで頼んでいきましょうそしたらごめんなさいスーパーりお願いしでした。ありがとうございますよ い, しょいや今こちらねスーパーで到着いたしましたスーパーではこんな感じでございますねこれねスーパーですると煮干しの香りがすごいぞ ちょっといただきますあこれスーパーで煮干しベースのスープなんだねうん、うん、すごいなこれ煮干しの風味がものすごい立ってるうんうんうま ーはいということで2杯目も完食させていただきましたおれさんでした簡易禁止令自分に出してるのに結局スーパーにも含めて2杯とも簡易してしまいました<笑>